日本勢として初優勝を果たした三浦理来21、木原龍一30、組イコール木下グループイコールが表彰式終了後に行われたメダリスト会見に出席。今季のグランプリ GP ファイナルに続いて国際スケート連盟アイスが主催する主要国際大会を制した喜びを語った。 初出場で8位だった2020年大会の際に、いつかこの席に座れたらいいね、と話していた2人は真ん中の席に着席。優勝の感想を聞かれた三浦は、標高が高い中、フリープログラムへの不安がすごく大きかった、と明かした上で、小さなミスがたくさんあった中、優勝できたことはすごく嬉しく思います。 キハラも日本人カップルとして初めて次大陸選手権で優勝できたことはものすごく嬉しく思いますと答えた。この優勝で年間グランドスラムの達成までは3月の世界選手権埼玉スーパーアリーナを残すだけになった。今季の好成績の要因をキハラは2人で頑張ってきたことが結果に現れ始めてきていると分析。 日本でペアの競技人口を増やすためにも、まだまだ頑張らなければいけない、と意気込んだ。そんな二人だが、コーチでの演技で普段以上の疲労を感じたようで、演技後にヒカミでしばらく動けなかった理由を聞かれた木原は、シンプルに今日は空気が薄かった、と語り、キスくらいでの記憶もあまりないことを告白。三浦も、龍一君はいつも、ヒカミで倒れ込むんですけど、